そはい、えー、それではまずはやくもの神様に、えー、礼をした挨拶をしたいと思います礼 ご紹介いただきました「さまつりバイバル横浜」と申します、えー、今年はですね、結成25周年ということもありまして、えー、観客の皆様と一緒にですね、えー、楽しむフレーズがありますので、えー、ぜひその時になりましたら、えー、声を出すのはなかなか難しいかもしれませんが、えー、簡単な振りですのでぜひご一緒に踊り事真似をして盛り上がっていただければと思います、えー、それでは、えー、早速、えー、参りたいと思います 2020踊れ